4月29日放送会はメンバーが様々な競技で対決し、誰が一番モテるかを競うモテキングドス選手権が行われた。この日はキックマシーン、ジャンピングソファ、お誘いメール、射的の4つの競技で対決し、キックマシーンでは力の強い平野市要が圧勝。 ジャンピングソファは助走した騎士ユタ演じる騎士子が座るソファを背後から飛び越えていかに格好良く座るかを競うもので流せ角は後ろからバックハグするはずが勢い余って騎士子を押し潰す格好にヘッドロックまでしており騎士は窒息するところでした俺の首締めに来ましたと必死に抗議した また、二番手の神宮寺雄太もソファを飛び越えたまではよかったものの、座っている騎士に正面から乗っかる体勢に、キスして抱きしめようとしていたものの、平野と長瀬は、やだなから、股間優先で行ってる感じ、腰金、ね、からと突っ込み、騎士からは自分しか考えてない、と、ルーイングが飛んだ。 一方、そんな平野は、女性はシンプルイズベストが好きと言いながら挑戦するも、騎士の上を飛び越え、勢いのあまりソファーの下に着地。想像以上に脚力があったと自分のパワーに驚いていた。そして高橋山は、くるりと体を一回転させながらソファーに落ち、騎士に膝枕されている状態に、 そして、最後にアンタッチャブル山崎弘成を相手に挑戦した騎士は、ソファを飛び越えた際に、うりと変な声を出しうまく決まらず。なぜか、ジャケットがあったらうまくいく。と主張しまマックの劇団一人のジャケットを借りて、挑戦したものの、ジャケットで山崎の顔を隠して、その間に一輪のバラを手渡すという不思議な行動をし、 結局、この競技は高橋の勝利となったのだった。この日の放送にネット上のファンからは、股間優先の神宮寺くんめっちや笑った、潮くんの運動神経はやっぱり怪物、海ちゃんの膝枕が可愛かった、蓮くんに首を締められる騎士子、可哀想笑い、という声が集まっていた。